どうしたらいい？みんなはどうしてるかな？うん、まあ我慢しかないでしょ今はみんな。うんうんうん 이짜장면이진짜 うええじゃんうえじゃんうえてゃん <feito>。 大丈夫、大丈夫、大丈夫家についてカメラをつけましたすごい今辛いから、ゆかが、うんうん、コロナでね、こう行ったり来たりできないか ら, からそれを話したかったリアルトなの久々のそうそう、まあちょっと日本と韓国行ったり来たりできなくなって長いから だから多分私みたいな人とか私よりもっと辛い人たくさんいるだろうなと思って一緒にこう力になれたらなと思って規制が緩くなる緩くなるっていう話がなんか聞こえてきてでも実際にこう調べるとまだまだだなってすごいなんか現実的に感じちゃうよね。 悲しかった私的にはなんかちょっとこう希望を持ってたっていうかなんか今月から良くなるのかなとか来月から気をつけてたけど行き来できるのかなとかなんかそういうふうに思ってたけどなかなかやっぱ難しいんだなとか思う結構辛いなとこんなに な, なんていうの行き来できないことにもどかしさを 感じたたこともなかったしちょっと未知の世界っていうかこんなにこういう辛さを感じたことはなかったからときついなって思ってます私本当に い, いろんなねことがあってその早く行きたいなってそれだけだよね早く行きたいし来てほしい人たくさんいるししっかりくなるって言うけどね良くならないからねそれが腹立つん。まね、あ、遠いよね どうしたらいいみんなはど う, どうしてるかなうん仲、まあ、間しかないでしょ今はみんなうんうん家族に会えなかったりとかさそういうのとかまあ泣かないでよそれで一応ねでも本当にちょっと長いねって思って なんか良くなる日にちが決まってたりとかすればなんかそれを目標にやっぱ人って頑張れるし待てると思うんだけどなんかその終わりが見えないみたいないつまでっていうのが決まってないと本当に何かあった時どうするのって思っちゃうなんかなんか健康な人たちだけじゃないしさそのコロナに限らずねだからそういう意味でも会いたい人ってたくさんいると思うしでも何かあってからじゃなきゃ会えない ね、すごいちょっと悲しい世界になっちゃったなって思ってやっぱいつも「メイ y q ーハッピーをテーマにね動画作ってるので<笑>、うん、この辛さをどう乗り越えようかなってもがいてる最中ですもしねコロナで遠距離恋愛で会えなくて辛い人とかお家族が病気なのに会いたくても会えない人とかたくさんいると思うんだよねだからなんか少しでもそういう人たちの力にというか 私もそうだよっていうことをお伝えできたらなと思って一応ちょっと話したかったいつも話さないからさこういうのまあでも頑張るしかないからねだからなんか忍耐力がめっちゃつく日々になるのかなって思ってはあちょっと本当に頑張ります皆さん も, も辛いことがあったらねこう何我慢しないで人に話すって大事だと思うから話すようにしてください、はい、ありがとうございますまあ無事私たちは 髪を切って、すっきりしてしね気分転換してきたんですけどこ れ, これからもあのいろんな動画をお届けできるように頑張りますこんな真剣な動画始めただからわかんないけど、うんまあ、みんな答えはわかると思うよいけないしかましかないとか安全なワクチンが出るしかないとかうちらも今まあめちゃくちゃ頑張ったらまあいけるかもしれないようにように、ん、ロアにいるしね、まあ、いろいろ理由があるからね、うん まあ、頑, 張と頑張るしかまだまあ、今のところはそれしかないと思いますで、うん、はい、それを伝えた方やんな理かははいそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたのとか、ね、次の動画でそうだね次の動画をハッピーな動画をお届けするので、うん、期待しててください、はい、それではババイバーイ